神楽誰がここに先送れ4分半でどれだけの人を魅了できるかどれだけの感動を与えられるだろうか俺たちの可能性は無限大な俺たちの本気を見せてやれ神楽花の舞台に先送る我らの名は有害です 私が持ってる思いを届けたくても届けられないそんなもどかしい日々が続き何をしているのかどこにこの穴を見つけているのか考えれば考えるほど分からなくなってしまったそんな中でも俺たちは諦めず。 見てくださったすべての方に感謝を込めてあ、ありがとうございました。ありがとうございました。お届け、撤収。